これを見てくださいよ。それは雲ですかなんか、携帯を動かしていないのに、雲がすっごく速く動いてるんですけど、それは雲なんか雲じゃないぐらいの速さですよね。ちょっと怖いというか、 うん新しいというかなんか煙ぐらいの速さですよ雲じゃなくてどうも元気ですかあの今はねちょっ と,、えー、と雨なんですけれども気温が涼しくてなんか気持ちいいですね私はなんかちょっと散歩に散歩的に ランに出かけたのでちょっとなんか街はこの風になのかなということをちょっと見せたくてねなんか雨さすがにちょっと今雨だからあのなんか人々は少ないかな今あそこにねなんか郵便局だって米国郵便局ですからさすがにね はいだからこんな感じですちょっと静岡かなはい郵便局ですねなんか建物が綺麗ですね綺麗だと思いますいこれはちょっとアメリカっぽくアメリカっぽいの家ですねさすがにあらすごい音 なんか、雰囲気は全然違いますよね。あのなんか、こういう雰囲気がね、すごくアメリカっぽいですよね。 Dollar, <laughs> <Here> you go. <laughs>